最初にお送りいたしました曲は J ボボック編曲「スルーパーサリュート」でしたこの曲は今回のパレードのメイン曲として演奏させていただきました式は当研究会ドラムメジャー小東大吾でお送りいたしました次にお送りいたします曲はカルビン・ルイスアンドリュー・ライト作曲ウェイン・ダウニー編曲 ウェイア・ママン・ンラブ・ー・ですこの曲は「男が女を愛する時」をカバーした曲ですトランペットのメロディーにご注目してお聴きくださいップ